引きこもり VTuber チャンネルおおお配信されてるされてますかあ これれ配信されてるやつだ引きこもり VTuber 何してるのって話なんだけどえ今現在は本当にただの引きこもりみたいな感じになっててでちょっとこの空間めっちゃ広いじゃないですかでこの空間に引きこもってるそんなやつなんですよね俺はで、えー、っとその中でなんだろう、まあ、引きこもってもうすごい二度寝できるぜとかやってるだけじゃちょっと面白くないなと思ったんで じゃあ引きこもりだけじゃなくてブリチバ始めますかみたいな感じで始めていきますってことでそう最近ツイッターも始めててえっと下のところに多分ツイッターとかもあるんでちょっとこれから配信していこうとしてるんでまだまだちょっとコンテンツ少ないんですけれどもまあちょいちょい参加してえ反応とかいろいろリプもらえれば反応できると思うんでぜひぜひお願いしますその普通で言うとプレオープンみたいな合ってるかなちょっと自信ないんだけどそういう発売前にももう見せちゃうよみたいな なんかそういう感じで配信している感じなんで、ぜひぜひフォローしたりとかしてもらえると嬉しいなって思います。で、どっちかっていうと、ニコローはこのリアルタイムで絡んだりとかするのを中心で、YouTube に動画を上げていく感じになるのかなとちょっと思ってます。うん、あよいしょ、い入るかいえい、ちょっと僕こないっぽくないですかほい、ね、あー 失敗じゃないやじっなね誰がいちょっと思ったんだ V うっとわっうわっうわっうわっうわいうわってわっうわっうわっうわるうわっうわっうわっうわっうわっうわいわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわー。わうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわこれうわうわうわうゆう ゆ, ゆこんな感じなだった。うあ。 はい消しますいいーすよーああよいしょグリグリよいしょこれさすがにちょっと上手くないっすかどんどん俺が落ちなかったこれもうちょい下なのかなええー、引きこもり YouTuber のゆうまですはいこれでなんかゲームとかしようおおお今今初見来た初見来たほらしました来ました来ました コメント初コメこれ俺初めてなんですよ本当にトに初配信初コメントですありがとうございます<笑>あああああああああああああああああ